研修医の佐野と申します。人の気持ちに寄り添いすぎちゃう研修医が。僕でよかったら聞きますから。一人前の医師になるべく。<ス>同期の仲間とあ癖あり指導医たちの下で。おい頭さ。カルテから患者の秘密と嘘を優しく見破るハートウォーミングミステリー。すぐ直しましょう。カルテがすべて教えてくれました。Patient Chart Prayer 15th October on j 負けないでもう少し。